アロハでですす皆さんいかかがお過ごしですかハワイは春っぽい日ざしになってきました涼しい日々の合間にあれ少しだけ春の空気感じるかもってなる瞬間があります渡航規制も少しずつ緩和されてきましてハワイの観光やメディアイベントなどのビジネスにも春が早く来ればいいいなぁと思っていますところで皆さんハワイに来てノースショアでドライブって超楽しいですよね 僕はノースに行く一日っていうジャンルがあると勝手に思っていまして観光スポット寄ったりして一日を過ごす人も多いと思いますということで今回もロケハンそれからポートフォーリー作りを兼ねてこの間のメンバーでノース方面に行ってきましたもし前回の映像東海岸編7選まだ見てない方是非そちらをご確認ください今回は ノーショア方面でコーディネータープロカメラマンそしてメイクアップさんが選ぶ街中を中心に次回ハワイで撮影したい面白い写真のスポット6000ノーショア編バージョン1として紹介したいと思います最新や流行りのスポット含めて色とか背景とかかわいいところかっこいいところなどを紹介できたらと思っていますあんまりガイドブックっぽい見慣れたところではなく少しオシャレだったりあんまり見たことがないかもっていう場所も出てくるかもしれませんメディアやアパレルの方も今後の参考になればいいなと思いますし 今後ハワイに一緒に行く彼女さんや奥さんお友達同士で撮影をしてみてもすごく楽しいでしょうしウェディングの写真で他の人と違う写真が撮りたい新婚さんなんかもいいんじゃないかなと思います。はいこの日もも超早朝からメイククアップです東京コレクションや芸能人も手がけてきた メイクアップアーティストの直美さんがハワイ大学に通うモデルさんでインフルエンサーのマナちゃんにメイクをしています具体的なリクエストはしてないのですがノースでっていうところでサーファーっぽいスタイリングになっており朝っぱらから目が覚めるようなこれぞプロ仕事って感じだと思いますカメラマンさんも前回と同じウェディングや雑誌で活躍されている石田さんです皆さんの問い合わせ先は説明の欄にありますはいそれでは早速一か所目ですトンネルですここは ミリラニと呼ばれる東京で言えば多摩っぽいやや標高の高い住宅地でノースショアに向かう途中にありますワイキキを出て H1 西方面から H2 北方面に向かって約30分ぐらいで着きます住宅街の結構入り組んだところにあるので高速降りたらゆっくりめのドライブがおすすめですミリラニレインボートンネルと呼ばれるこのトンネルですが 大きな幹線道路の下にあるアクセストンネルとなっていまして地元の高校生などがチャリで学校に通うみたいなところっていう印象ですこちらは誰が染めたかよくわかりませんが住宅地のアクセストンネルをレインボーで染めちゃえっていうその心意気がハワイらしいなそっちの方が気になっちゃったりします写真はレインボーなので大概の色はオッケーだと思いますが 色味が結構ポップなのであんまりドレッシーやコンサーバティブな服アッシュやダーク系のカラーなどは意図的な配色や演出じゃない場合少し難しいかもしれないなと思ったりします理想の時間帯は10時から昼の2時ぐらいの間だと光が多くて超いい感じになると思います携帯で撮る場合ビビットとか色味がドンと出やすい設定がいい感じになったりするなと思います はい2つ目です今度は路上系直線の抜けと呼ばれている呼ばれてますかね皆さんこの言い方伝わりますか道路でこちら先ほどのミリラニから北上した先のフヒアワと呼ばれる町にあるロイヤルパームドライブというところにあります住所は詳細の欄にリンクしてありますこの辺は 夜の静けさと涼しさが一押しだと思います。皆さんがワイキキなどの街の中で見る一番メジャーなヤシは茶色の曲がりやすい幹をしたパームツリーですが、こちらはロイヤルパームツリーと呼ばれていまして、幹が白っぽいことと柱のようにまっすぐ立つ端正な姿から、かつてはハワイ王族のヤシとされ神聖な扱いを受けてきたんですね。前回やった柱型とは違って、今度は自然の柱の間のランウェイでいわゆるシメ メトリーととか、LINE、で遊べるる写真が撮れると思います人物はあまり撮らないかもっていう人はハワイの写真は奥行きを意識して撮ってみるといい写真が撮れるかもしれないと思ったりしますなお車には十分気をつけてください同じ道沿いの民家の前で綺麗に発色したブーゲンビリアがあったので衣装の色との相性も良かったので一緒に撮ってみましたここはウエディングとかで撮ったら最高だろうなとか思ったりします こいいいもお伝えしましまたが、ほんと鼻ははいいですよね、はい。早朝からいきなりの休みなしの撮影で全員カフェイン切れでして写真より化粧よりカフェインでしょっていうただならない空気があったのでコーディネーター的に空気を読んでちょっと休憩ですコーヒーヒ大好きなのでほっこりしつつ、高原の美味しい空気吸いいます。普段つい忘れがちになりますがハワイに住んでうまい空気吸って地元のうまいコーヒー飲んでって考えたら めちゃくちゃ幸せなことだとだ感感謝感謝です他の島もワイルアもノースショアのコーヒーも昔と比べて年々飲みやすくなっている気がします。 でちょっとかでもこういうメイキングとかオフショットっぽい写真って後から見返した時超いい思い思出になるんですよね撮影って現場は体力勝負的なことになりやすいのですがいい写真ができることももちろん超嬉しいのですがそれと一緒に一緒に汗を流した立体感と言いますかいい思い出に後から浸れたりします。 ご紹介は遅くなりましたがここはグリーンワールドコーヒーファームと呼ばれるワヒアにあるコーヒーのショップでして実は観光客という感じだけではなく地元のお母さんたちが集まってコーヒー飲みつつキッズたちを遊ばせたりするレトロなショップの雰囲気と。 ノースに行く途中の道の駅っぽい感じが素敵な場所でコーヒーとお土産が買える場所とここの後ご紹介のバス停を3銭目としています今度コーヒーやカフェ特集やりたいなと思いつつ次の場所に移動ですここを僕が島で何か所かある超好きなバス停のうちの1つバスストップ2208でして バス停ナンバーはハワイのバスシステムのダバスと呼ばれるアプリで場所がわかります詳細欄にも貼っておきますパイナップル畑を背景にした抜けで背景に広がる ワイヤー内山脈水平線がいいいいつもかっこいいなってこここなてを通るたびに思います撮影でよくかっこいい絵っていう言い方をしますがかっこいい写真撮れるかなということで温めていた場所でしてこんな風な写真が撮れたりしますあんまり午後の遅い時間だと逆光になりやすかったり山の陰に日が沈んだりしますのでご注意ください ははい次はトートノ晴れ岩の町をちょっと外れたところにある4戦目の僕的に超イケてると思っているスポットここでは「急古河シアターウィキッドハワイカフェ」としてご紹介しておきます。ここは あんまりまりだ現地メディアやハワイ関連のテレビガイドブック雑誌などでもそんなには出てきてないんじゃないのかなって勝手に思っていますが超キュートでおもちゃ箱をひっくり返したようなキュートノスタルジック感がめちゃくちゃいい感じだと思いますここはちょっとしっかりめに紹介したいと思いますハレイワの街をちょっと外した場所でパーララカイベーカリーというノーショアのマラサダの有名なスポットのです すぐ隣にある場所でして、マウイのパイア辺りにありそうな雰囲気の入り口のピンクが目を引く建物は、昔、焦がシアターと呼ばれていたノーショアの人たちの娯楽、映画などをしていた70歳の建物の跡地です。ノーショアって このルーのタウンと違ったノーシはアライプがあると思っています。コミュニティ感が超大事で、サーフカルチャーなんかもタウンと違うなって思いますし、きっとノースの子供たちも昔新作の映画を楽しみにして、ポップコーンとかコーラとか買って別に並んだんだろうなって思います。で、こちらの建物、先ほどおもちゃ箱をひっくり返したという言い方をしましたが、ちょっとしたフードコートやジュエリーのショップ、スパー、 そしスターフショップなどが入っていたりしまして超お気に入りの穴場的おすすめのスポットなのでどうしようかなって思ったりもしましたが知り合いのビジネスも紹介ハワイを盛り上げられたらと思って思い切って紹介します遅くなっちゃいましたがモデルのマ菜ちゃん先ほどのバス停から衣装替えをしていましてピュアホワイトの少しパフ感がある可愛い感じのシルエットがここの空気感に合うと思いここも同じ衣装にしています前回もご紹介しましたがカタログ撮影の場合 テーマ衣装雰囲気色味柄シナリオそういうのを読む力や感性が大事でセンスがおっさんセレクションにならないよう私も日々お勉強です。でその意味でってわけではありませんが絶賛お色直し中のオミさんのヘアと手前のベンチのベイビーピンク背景のローズ系のピンクのマッチがなかなかいい感じでしてつい ナオミさんを撮影したくなっちゃいましためちゃくちゃマッチしてて超楽しい現場に感謝ですただプロなのでそういう片鱗が見える瞬間とかがあったりしてやっぱりすごいなって思います 片札だけじゃなく個人のメイクもやってくれるので個人とかウェディングとか是非連絡してみてほしいなって思います冗談はこのくらいにしまして次ここは本当おすすめなスポットですこちら焦がシアターの入り口にあるウィキッドハワイカフェですこちらはファーマーズマーケットでハワイの地元で採れるパイナップルリリコイザクロとかを使ったスラッシュをやっていたんですね実はテレビとダッシュで紹介取材してみたら本当は蜂蜜がメインだったっていうむちゃくちゃユニークなところです ワイヤー苗の蜂蜜をタンギ甘すぎないすっきりしたスムージーにかけるんですがこれがねまたねほんと極上のコンビネーションだと思っています蜂蜜ももちろんオーガニックでおすすめですしスーパー系で大量に売ってる蜂蜜系じゃなくってちょっとコアな葉にもここで買えますココーヒーーーヒヒも地元のコーヒーで もちろん地元でロースティングされていましてノスタルジックな店内でコーヒーをゆっくり散るみたいな雰囲気がいいと思いますで国境なきフードコートって感じで隣にメキシコのショップがあったりいきなりカラーがメキシコに変わるのですがここはまた今度ゆっくり説明できたらなって思いますこちらはスムージーもファーマーズ時代からデザインとかディスプレイとかそういうセンスがすごくいいなって思いますでこちらの看板メニューのドリンク以外にもピザやパスタなど カフェ系のメニューもありましてとにかく地元産やオーガニックに超こだわったおすすめのカフェでもありますザ・ハワイのノーショアやハワイを堪能っていう楽しみ方がいいと思っています営業時間は火曜以外の9時から午後6時でしてアメリカということもあるのでクリスマスとかの祝日系は事前にチェックした方がいいかなと思います 下北にありそうとか思ったりしますがノースのおしゃれなサーファーとか意識高い系の人たちが思い思いの時間を過ごしている印象でして。 ノースだけにサーフィンとかしてちょっとほけた後にゴクゴクいけちゃうスムージーを楽しむのもありですし時間が止まったような昔の時間の流れ感というか今流行りの作られた系のレトロ感じゃなくってオアフではほんと少なくなっちゃったなって思いますが昔の良さをそのままリバイバルさせた感じの高ーな雰囲気でして音楽やりすぎとかもなくって居心地もすごくいいので単に観光できて趣を感じるノスタルジアチル系カフェでも超 お す, すめですちなみに先ほどから時々映り込んでいるアンニュイで透明感のある雰囲気の女の子もご紹介です実はフォトグラファーさんの石田さんの娘さんのはるかちゃんです宮崎のプロダクションに所属しています今回一緒にロケ版しまして親の仕事でプロのやり取りや楽しい現場などを子供の時から見せるアメリカのやり方っていいなって思ったりしますはい次です5戦目です ここはサクッと紹介ししまますハリバタウンの中に来ましたここ正直撮影できるアングルやバックがむちゃくちゃいっぱいあるんですね。というか街中がセットですくらいの多さで多分ねここだけで衣装何十着とかそういうボリュームは一日で稼げちゃうような気がするので。 こここはどっっっかか別なところでで特集組んでみたたいいもてて思ったりしています結構掘り下げていくと面白い歴史を持ったショップだとか最新のレストランとか紹介したいところもいっぱいあるのですが今回は街の中に溶け込む感じをご紹介できたらと思いあまりカットは押さえていないのですがこちら紹介いたしますライトグレーシューグレーシューソフトダルの色味が全体的にシックな印象を醸している街並みっていう感じですがドレスもそこを意識しつつ少しだけ色味を あげて花を作るみたいなイメージですここはですね街の色味がたくさんありましていろんな服やテーマで撮影してみたいなって思いますし人物とかじゃなくって観光で街中撮影でもいい絵がたくさん撮れると思うので観光しながらいい感じの景色や風景があったらじゃんじゃん撮ってみてもいいと思ったりしますすすはい最後ですが6目ででが目こちら卑怯系です。 ノースからの帰り道で厳密にはノースショアじゃなくタウンに帰ってきてますがタンタラス の, の ス, タタスの丘っていう夜景スポットがあるんですが若いローカルの人たちがデートで夜景を楽しむダイヤモンドヘッドとかホノルールの南側から東側を一望できるスポットがありましてそこの真裏にナットリッチと呼ばれる昔マカダミアンナッツのファームだったところがあって。 今回そこをおすすめスポットとしてご紹介ですこちらは平日月曜から金曜の夕方から夜にかけてハワイスタイルのルワウショーをやっていましてまあノースショーの帰りに直でエンタメ付きのショーとか見てもいいなって思ってここもちょっと無理くりですがそういう一日の過ごし方とかおすすめなデートや観光アクティビティのスポットとしてご案内ですハワイのあちこちにルワウやってるところ たくさんあるんですが Yelp だとベスト一番評価が高いルアウってなってますね上品さとスタッフの距離感とかが近い感じスタッフが話す時に音響を使わないみたいなこじんまりとした居心地のいいサイズ感が僕的に超おすすめですちなみに週末はウェディングやプライベートパーティーをやるような素敵なイベント会場でもありまして私はメディアのコーディネーションとイベントプロデュースをしていましてそういった目線で見てもここはベニューとして超おすすめですし山からねサンセット見下ろす で実はこのルールには結構少ないのでここはおすすめです皆さんには平日のルアーに参加して結構ゆっくり楽しめるのでアクティビティの合間に撮影することをおすすめしますお値段159ドルでこのショーの内容だったりエンタメの内容だったりって考えると結構いいと思いますでバーもね結構充実していていろんなものが飲められます もちろん夜景もいい感じですのでハワイに訪れた時にはぜひ行ってみてもらいたいおすすめのアクティビティですで入り口のすぐ横に綺麗な神社があったので帽子のプロップス使ってみつつローカルブランドのカタログっぽさを意識して撮影してみましたハワイ好きの皆さんの中で現地の情報誌とかに入ってそうじゃねとかそういう感じのイメージです今回のインスタ写真映え「ノーシュア6000」いかがでしたか次回の楽しいハワイ旅行の時の参考になれば幸いです 以上でした。マハロです。